はいえー、フルジュエンをソースとかケチャップで磨く剣なんですけど、えー、この間ちょっと綿棒で分かりにくかったということだったので歯ブラシでしっかり磨きたいと思います、えっと、まず、えーえっと、ケチャップソースなんですけどまあ似たようなものですね まあ、ソースでもケチャップでも大体似たような感じなんですけどこれはソースケチャップですねこれでちょっと磨いたこっちここちょっと、うん、えっとこの真ん中にあるのがあのまあ比較的新しい、まあ、ピカピカの10円ですよねピカピカの10円なんですけどまあどれかサンプルにして どうですかね。こうやって緑がかってるのをちょっと使ってソースケチャップで磨いてみたいと思いますちょっと余計なものちょっとどけてこの辺で磨いてみますねじゃあピント合ってるかしらよいしょ、うん、磨いてみますねこれです 変化が分かるように半分だけゴしゴしやってみますけどこううですねティッシュで、えっと、この6章の緑の部分はすぐにこう取れるのがよくわかりますね、まあ、10円玉の汚れについてもまあ 緑色になるのはね、6章だって分かりやすいんですけど、いろいろ、あの、油とかですね、手赤みたいなやつがまだ、ほこりなんか混じったりなんかすることがあるので、えー、それぞれね、汚れって一口で言っても、いろいろ、複雑、成分そのものが複雑だったりしますね。まあ、ソースやケチャップの場合は、 この有機酸が中に含まれているのでその酸で、まあ、6升炭酸ですとか炭酸塩ですとか、まあ、水酸化物ですねそれから溶けやすいっていうその理屈なんですけどね、はい、ちょっとこすっただけでこんだけえっ、ー、とこの辺きれだったら分かるでしょうかですね、まあ、全部やっちゃってもいいんですけどあの比較が分かるようにあの比較できるようにちょっと残しておきますけどこんな感じです 一応ここで止めておいて後であの、えー、とで全部きれいに捉えてみようかと思いますけどで一旦ここでですね、えー、とソースじゃなくて、えー、とマヨネーズでもやってみようかなと思ってるんですけどマヨネーズが残りが少なくなっててこれでやってみますか さっきとは違うブラシでつけますねじゃあ全く同じサンプルってなかなか難しいんですけ ど, どす、ね、ちょっとこっちが緑が か, かってるからこれ近いですかね こ, こしてみますねマヨネーズで。 ちょっと擦るともう、る銅の光沢色というか、ね、銅って十円玉は銅かなって言いますけど全部銅でできてるわけじゃなくてあのせっかく言うとね合金だったりするんですけど、まあ、銅の成分が多いということですね。緑の部分はだいたい抜けたんですけども。 するだけで抜けけたんんでですすど、こんな感じですかね。全体をあのつけてもうちょっとしっかり磨くともっと綺麗になるんですけど一旦またここでちょっと留めていますね。まあ、フル10円と比べると他のものと比べてだいぶこのこの光沢の部分が見えてきたことが分かります。